いろんなことを思い出しました<笑>ありがとうございました<笑>この炎という曲はいろ<笑>、うん、んなことを乗り越えて だってその、どんなに辛くてもこう生きていかなくちゃいけないんだっていう、<笑>今までのこういろんな自分の中の思いが。<笑>なんか途中で落ち着かない 今日付かなきゃと思いながらこう、すごくライブのような気持ちで息もこう、思いも こ, うこの中に入っていった気がしましたああ、はあ、この白い空間ずるいと思う It is hard, yeah, to be, to be thinking. o be t I be like so crazy when I be listening to this, and they feel her so much, I feel her a lot, a lot, and I can't stop. Like, me look to her and. More in her video and listen to this little video music. And she l i k e wow, what this! And if you want to watch the full video, it is in the description in below. Go watch it the full video in description. Watch it this just moment when I just like feel that I want to share this with you. and Yeah, I hope you can enjoy and give me that love and follow me in TikTok and in Instagram and the full video in description. Go watch it and don't miss it. In description, go watch it. Thank you so much and for support, and this means a lot to me. なんか<笑>いろんなことを思い出しました<笑>ありがとうございました<笑>この炎という曲は<笑>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 ああ。 思い出しました<笑>ありがとうございました<笑>この炎という曲は<笑><こ> う, <笑>うん、いろんなことを聞こえて<笑><笑>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 Uh, you know Sometimes it is hard, yeah, to be to be thinking. <sighs> <laughs> いろんなことを思い出しました<笑>ありがとうございました<笑>この炎という曲は<笑>こういろ、うん、んなことを乗り越えて<笑><笑>